はい皆さんこんにちはサルです今回もご視聴いただきありがとうございますキャンドゥさんからですねとてもいいなと思うもの2点ありましたので購入してきましたレビューをさせていただきたいと思いますアイアンプレート4バーベキュー 200×145 シングルバーナーや焚き火台バーベキューの網などに乗せて使用できますよということで330円ジャンコードがこちらですね はいえー、説明が、ね、書いてあります。えーとまあ、全部は読みませんが、使用方法、から焼きの手順が載ってますね。シーズニングですね、えー。それから注意事項ですね、はいえー。アルコールストーブでは火力が足りず、不完全燃焼こそそれがありますので使用しないでください。というところがちょっと目新しいですかね。はいまあ、あとは、ね、あの鉄板なので。 えー、よくある漢字のことが書いてますまあ購入された方はねきちんと読んでからご使用ください材質はスチールサイズが 20×14.5×1.1cm ですねえ金属の商品となりますはい、えー、じゃあね早速開封してみようと思います出てこいあっおお<笑>んだろうなんか油紙じゃないけど こんな紙に包まれてますね。おーお、これはちょっとあの鉄のね質感がいいかな。ちょっと手袋しますね。おお、これはねいいですね。印象としてはズバリ大きいです。 ちょっと今までの鉄板と比べたいですよね、皆さん。はい、えー、こちらですね。今まで の, あのミニサイズじゃない、えー、鉄板ですね。ちょっと加工しちゃってますけど、まあ、こんな感じですね。はい。まあ、見てわかる通りですね。もう全然感じが違います。これ2個分ぐらいありますもんね。という感じですよ。はい。 厚みもですねこれは厚い方セリアだったかな確かセリアの方が少し厚いんですよね私厚いのが好きなのでセリア買ってるんですけどこれがね 2mm ちょうどぐらいなんですでこれよりは薄いかな見た感じ誤差はあると思うんですけど 1.6 かな 1.56 の厚さですだからセリアのよりはね少し薄めですけどまあずっしりとね 大きくて大きくて重みがあっていい感じで両方にねこう穴があってあの持つものはね入ってないのでえ自分でね何らかの持つところは工夫してやらないといけないかなという感じになりますあとですねえー図を見るとなんかこう ST310 っぽいねなんかのあのガスバーナーの上でねこれ燃やしてるあの加熱してる感じですよね 最近まは持ってないんですけどちょっと今この部屋にあるスノーピークのこれバーナーですけどね血ですねまあ普通に全然乗りますので、まあ、当たり前ですけど、えー、やっぱね大きいですねこれ割と大きめのまあ今までのが今までなんでねちっちゃいかったんであれですけど割と大きめのお肉の塊がそのまんま焼けそうかなという感じになります はい、いいいんじゃないですかねあとはねこれをどうやって持つかとかね何かしらこう持つものはねご自身で準備しないといけませんけどおそらくそのうちねまたいろんな、えー、ご提案がねあるんじゃないかなということで、えー、キャンド o で330円こんな本格的なね、鉄板が出ましたので、えー、よかったらね是非これからね春キャンに向けて。 使えそうなのでご紹介ししてみました続いて買ってきましたのがこちらですねバーナーパッド 15cm×15cm 同じくキャンドゥで330円ということです 15cm 角なんでね、あのー、今までこのユニフレームですねのものを使っててこれとサイズは一緒です値段が全然違いますよね、えー、ということで見ていきたいと思いますが バーナーからの火を広範囲な熱に変えてクッカーの裏面の焦げ付きを軽減しますよと、はいまあ、滑り止めとか、えー、安定感もありますよということですでまあジャンコードねこちらに出てます、はい、あとね注意事項またね、えー、書いてますのできちんと読んでからね、あのー、使っていただきたいと思いますこちらもねアルコールストーブでは火力が足りず不完全燃焼こそそれがありますので使用しないでくださいと いうふうなことがね、えー、ちょっとシールを貼って書いてますので、割とね、アルストでの使用は注意をしてくださいということが重要なんですかね、そんな印象を受けます。はい、えー、材質がステンレススチール、で、えー、メッシュが18、18ステンレス、ごめんなさい、18の8ステンレスですね。それから発売元はエコー金属さんとなってあります。330円。じゃあ、こちらもね、開けてみましょう。 いやあ、これね、結構使い込んでてね、便利なんですよね、網目がちっちゃくて。そしたらね、高いので、なかなかね、多いソリとは買えなかったんですけど、はい、えー、こんな感じ。今ね、素手で触ってますけど、えー、感じいいですね、割とね。割といいですね。まあ、エコー金属さんなんでね、本当にクオリティはね、結構高いと思ってる方多いですよね。私もそう思います。 うん、あのー、ちょっとねこの縁がこのユニフレームに比べたらまあ、えー、と幅が狭いし華奢な感じはね、まあ、比べたら思います、まあ、けど比べなければね全然そんな感じはないですね、えー、結構いいような気がします今までキャンドゥで買ってた私が買い置きしてるね結構気に入ってる網はこれなんです はいえー、コンパクトグリル焼き網これ丈夫なんですよねなのでこれはよく使いますちょうど今ねあの実はここにあるんですけどこの網ですね、はい、ですごく便利なんですけどねこれと全く同じ大きさになりますねだからねこれいろんな使い方が多分できると思いますよ、えー、かなりねこう夢の広がる 商品じゃなないいかなと思いますこちらもね先ほどの説明だとバーナーにのせて使うということなのでまあこういう感じでねうん置いてやれば結構良さそうじゃないですかねカ ッ, ップがないのでねあのスノーピークのこれでいきますけどこれなんだっけチタンソロセットの下のやつですねまあこんな感じでね、えー、使えるしこれか。 はい、ありましたキャンドゥのシェラカップでしたね、こういう感じで使うといいですよねはいで、えー、このねディープディッシュなんかももちろん使えますのですごいですねキャンドゥさん結構充実してきましたね今年はキャンドゥさん着てますねということでねこれもとってもいいんじゃないかなというふうに思いますはいえーあえて言うとねちっちゃいの出してほしいんですけどね できればね、11cm 角のやつ、<笑>これをね、ギャンドゥさん出してほしいなというのが個人的な思いです。12cm は結構あるんです。いろんな中華とかね、まあユニフレームもありますしね、11cm がないんです。1 1センチね、よかったら作ってください。ということで、えー、今回もご視聴いただきありがとうございました。この動画ね、いいなと思った場合は高評価ボタン、それからチャンネル登録の方もお願いします。またね、使用している状況はね、後日出していきますので、 えー、楽しみにお待ちくださいご視聴いただきありがとうございました